あともうちょっと時間ありますけれども、和と直和に関する性質や公式について少し触れておきます。えっ、ー、と、まず、えっ、ー、と、今日は少しここまでやっとかないと、あの、演習に間に合わない、演習というか、今日のレポート課題に間に合わないので、ここまでやっときますけれども、えっ、ー、と、まず挙げるのが、定理 6.10 ですね、教科書で151ページにありますが、えっ、ー、と、部分空間の直和条件と呼ばれる、 あの性質ですでこれは、あの、部分空間、元のベクトル空間ですね、V がベクトル空間で、あ、ごめんなさい、えっ、ー、と、W1 と W2 が部分空間でですね、で、V が W1 と W2 の和のときに、えっ、ー、と、次の2つの条件が同値だっていうものです。えっ、ー、と、1つは、その V が W1 と W2 の直和であるということ、で、これと同値な条件が実は、 えー、と W1 と W2 の、えー、と共通部分がゼロベクトリーに限ると、まあ、そういうことを言っています。で、えーとまあ、ちょっとこれもあの証明のアウトラインだけ示しますけれどもこれ次の 2, 2つの条件が同値っていうことを言ってますからあの1が成り立てば2が成り立つで2が成り立てば1が成り立つというこの2つの方向の証明が必要になります。 ですので、まず、1が成り立てば2が成り立つということから紹介しましょう。と、これはですね、えっ、ー、と、まあ、あの、w っていうのを、この、w1 と w2 の共通部分の、ま、あるベクトルとしましょうと。で、結論としては、この w は実は0ベクトルに限りますっていうことを言うんですけれども、えっ、ー、と、このときに、あと、まあ、この w をですね、 この W1 と W2 の和のベクトルの和の形でこう表すんですね。なぜかというとあの仮定からあの V っていうのは W1 と W2 の和 で, 和, 和ですよっていうことを言ってるんでここからこ の, こ, こ, でこの式で V から0ベクトルっていうのを取ってきましてで、えー、と W1 の弦と W2 の弦の和というふうにして表します。 でえー、と今この W はですねあの W1 と W2 の共通部分に入ってますからそうするとこの W っていうのは W1 にも含まれていて W プラス0っていう形で書くこともできますしで W2 にも入っていて0プラス W っていう形で書くこともできます。ここがまあ一つのポイントなんですけれどもしかしながらその今 W1 と w V っていうのは W1 と W の直和ですからここに直和ですね直和ですからこの書き方っていうのは必ず一通りでなければなりませんえと今こういうふうに二通りで書いてるんですけれども実はこれは一通りなはずだとどうやったら一通りになるかっていうと W が0以外にはありえないというわけですねそうするとこの状況を満たすには W が0でなければならないのでえそうするとこの W1 と W2 の 共通部分に含まれるベクトルは0ベクトルのみということになります。それからあと逆にその、過去2から1が成り立つことなんですけれども、括弧2は、あとこれは何を示すかというと、もし、えー、と W1 と W2 の和からです、ね、この1個ベクトルを取ってきたら、その W のベクトルの表し方は、 一通りしかないということを示しますで、この数学でこの一通りであることを示すという示し方はあの以前の別の定理でもやっ た, やったと思うんですが、えー、ともしこれ w をですねあの二通りの表し方がこういう二通りの表し方があるとしたらばそれは実はあのここにありますように w1 と w1 ダッシュは等しくて w2 と w 2ダッシュは等しいということを示します。 でえー、そうしますと、じゃあ仮にですね、この w っていうのが、あのー、こう w1 プラス w2 っていうこの別の和の形で表されていて、もう一つ別の和の形で表されているとしましょう。そうするとここにあの統合が成り立ってますので、この統合からうまく引き算をすると、えー、と w1 マイナス w1 ダッシュが w2 ダッシュマイナス w2 という、 に等しいという条件になります。でところがうんとこの左辺はですね、左辺はこれどっちも大文字の W1 っていう部分空間のベクトルだったわけですね。一方で右辺は大文字の W2 っていう部分空間のベクトルだったわけです。でこに行目に書いてるところですねで と, ということでこの式を見ると、ですねこのベクトルっていう、これを目指すべき、今考えているベクトルっていうのはあの、大文字の W1 っていう部分空間のベクトルでもあり、かつ大文字の W2 っていう部分空間のベクトルでもあると、両方の部分空間のベクトルになっているということはわ、ま、かると思います。で、カ、え、ッ、ー、2番の仮定はですね、このベクトル。 部分空間 W1 と W2 の両方に属しているベクトルは0ベクトルだけですよっていうことを言ってましたからこの二つ、このベクトルですね、この状況を満たすベクトルっていうのは実はえっと W1 と W2 両方に属しているということは0ベクトル以外にあり得ないようなんですね。そうするとこの式から実は W1 と W1 ダッシュは等しいし W2 と W2 ダッシュも等しいということから あのこの表し方っていうのは、まあ、一通りしかないと。で こ, れこの表し方は一通りしかないってことはそのこの V っていうのは W1 と W2 の直和であるということが言えますという話です。はい、でえっ、ー、とあとですねちょっと時間的にきついかもしれませんね。 ちょっと時間的にきついかもしれないのでじゃあ一応今日はえとこの部分空間の直話条件の定理 6.10 までということにしておきたいと思いますとりあえずあのここまでの範囲で今日のレポート課では解けるはずなのでこういうことにしておきましてで次回はえとこの部分空間の直話に関してまたいくつか性質が残っていますのでまああのその 部分をやりましてでえっ、ー、と次のセクションのまあベクトル空間 の, あの線形射影という話に進みたいと思います。えここまで何か質問ありますでしょうか。はいそれではあのー、ちょっと抽象的で大変だと思いますがあのー、ぜひ演習でも頑張って復習していただければと思います。じゃこれで今日の講義はまず終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。